95大崎啓発次は品川品川お出口は右側です新幹線東海道線横須賀線京浜東北線大井町 方面、京急線は乗り換えですこの列車には優先席がありますお年寄りや体の不自由なお客様妊娠中や乳幼児をお連れのお客様がいらっしゃいますら席をお譲りください the next station is the you、mm -hmm. 定着品川に到着ですお忘れ物の内容ご注意ください 発この電車は山手線一宮東京上野方面に で次は浜マ浜ハお出口は左側です京浜東北線はお乗り換えですお客様にお願いいたします風船席付近では携帯電話の電源をお切りくださいそれ以外の場所ではマナーモードに設定の上電話はお控えくださいご協力をお願いいたします This is the Yamanote line train bound for Tokyo and Ueno. The next station is t a e t r m i n a l t i The doors on the left side will open. We、we'll、stand here for the k e i h i n t o h o k u line. Please switch off your mobile phone when you are near the priority train. In other areas, p l e a s e set it to silent mode and refrain from talking on the phone. y a m a n o t e s e n n o t o k g i n i 京浜東北線は浜本市の田畑間で快速運転を行っておりますこの先の東京秋葉原上野田畑の各駅でお急ぎのお客様は快速電車にお乗り換えください降りましたホーム向かい側1番線から発車です 定着点。冷却 田町停泊次は浜松町浜松町お出口は左側です東京モノレール羽田線上近鉄大江戸線はお乗り換えです ありがとうございます。 定着。 乱信号75浜松町発車次は新橋新橋。 お出口は左側で地下鉄銀座線都営地下鉄浅草線でゆりかもりがお乗り換えです。 停車12秒装着新橋新橋でご乗車ありがとうございますお忘れ物のないようご注意ください 番線ドアが閉まりますご注意ください「小詰 X 線信号55新橋発車制限解除」次は有楽町有楽町お出口は左側です 地下鉄・日比谷線。地下鉄・有楽町線はお乗り換えで、す。The next station is 有楽町。The doors on the n e の t s 車の t の i の車の車の車の車の車の車の車の車の e の車 r 車の車の車の車の車 b 車 y 車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車の車 定着 はい、間もなくドアが閉まります間もなくドアが閉まります「水面1 0信号65有楽町発車」「次は東京東京」「お出口は左側です新幹線」 中央線、東海道線、横須賀線、東武快速線、京葉線、地下鉄丸ノ内線はお乗り換えです。<音声> the next station is Tokyo.The doors on the left side will o p e n t h a s change here for the 新幹線、the 中央 the 東海道ライン、横須賀ラ これ。 定着 はい・こじめ f 信号六十五東京・停発制限解除・信号七十五この電車は山手線内回り上野・池袋方面行きです。次は神田神田お出口は 左側です。中央線、地下鉄銀座線が乗り換える。This is the Yamanote Line train bound f o Ueno and Ikebukuro. The next station is Kanda. The doors on the left side will open. Please change here for the 2O line and the Ginza subway line. 定 着, 定着 ドアが閉 ま, りますご注意ください次は秋葉原秋葉原お出口は左側です ソーフセン、アクエ下テーシ鉄、イディアセン乗り換えた。The next station is Aki h a b r t h e doors on the left side open.We change here for the ソフセン。 定着 秋葉原停泊信号75次は御徒町御徒町お出口は左側です都営地下鉄大江戸線は乗り換えです ご乗車ありがとうございます。 ご注意ください次は上野上野お出口は左側で新幹線 Ueno. The door is on the left side a r e building. It s just here for the Shinkansen, h e u t 上車。上乗です。ご乗車ありがとうございます。